皆さんこんこにちはです今日はスタジオグラフィックスさん主催のタイムラプス夜景セミナーの会場となるんですね川崎マリエンに来てます結構でかいですねほら結構でかいですねで一応機材を持ってきたんでえーサクレがてらなんか撮れればなと思ってます はい、じゃあちょっとロケハンがてら、中に入ってみましょうか。これ入り口二つあるみたいなんだけど、どっちが見んのかな。サミ、っていうか、トイレに行きたい、おしっこがしたい。 の川崎マリエンは、スタジオグラフィックスさんの話ですと、夜景の撮影会で結構実績があるっていう話だったんですけど、私来たことなかったんですね。で撮影会やる上で、参加者の皆さんにどういう状況なのかって説明したいなと思って、今回来てみました。で、到着したのがですね、夜の19時、7時ですね。21時に川崎マリエンが閉館しちゃうらしいので、それまでの2時間の間にですね、 どれだけ取れ高を上げられるかというですね割とシビアな撮影になりましたのでその様子をお届けしたいと思います<音声>こんな感じなんだねあすごいいいとこだな全然人いないですちょっとぐるっと一周してみましょうかえっ、ー、とこっちが 千葉県側東の方なんだ、ね、海ホタルが見えるらしいじゃないですか、ここ。海ホタルを防衛で狙えるかな。ちょっと一瞬、ぐるっとしますね。やっぱ忍者レフは必須だな。おお、どうもどうもどうもどうも。お疲れ様です。あもう撮影されてるんですね。あめっちゃなんか火吹いてる。火力発電ですかあれ。 めっちゃ火吹いてるじゃないです か, 俺もかりま す, よ、ね、<笑>すごいあれどうしようか な, そうなんですよ結構小刻みですね、はい、あれ逆にシャッタースピードを思いっきり遅くしてもう常についてるようにするしかないですかねあれね<笑>この間も来てんですけど つ, ついてないったですあ本当ですか今日はついてるん だ, だあじゃあ当日あれがあるかどうかブオーッと 火力発電か。そうなんですね。<笑>そうすご、ね、い全然人いないですね。め, めっちゃ女のじゃないですか。いや土日がやっぱり混む。あ本当ですか。<音声>たまたま撮影する人がそんなに来てないんですけど、言うほど数える程度しか。ああじゃあ土日は日常連さんみたいな方がいて、あ、う、下、んうん、は混むよーっ て, て。土日は混むんですね。なんかどんな風になるんだろう。 そうなんだ。<笑>そうか。まあ向きですよね。なんか結局富士があっちなんで。富士さんがあっち。富士さんがじゃあですねあ。あそこに集まるみたいな。そうなんだ。なるほど。あれちょうどスカイツリーの方もいいんですよねそすあ。そうですね。なるほど。まあっちですね。そうですね。ちょっとぐるっとしていきます、ね、じゃあねあ。あっちが富士さん、はい。ありがとうございます。マジか。うん。 さて、何を撮ろうかな。こっちが富士山方面、ね。はあはあはあ。なるほどね。船がいるね。なるほどね。 あ, あっちが海ほたるか。船がいるな。船がいはいはいはい。下はそこそこ交通量多いですね。いやこういうところで何撮るかってなかなかねセンスのが出ますからねこれね。おっ1周しましたね。 はいセッティングをし終わりました2台セッティングしていますこっちがちょっと見づらいんですけど9番雲台にインジャレフをつけてカメラつけてって感じですねでやってて下がこのミニ三脚にえっ、ー、となんかその前後のバランスプレートですね両方との NR100 だったかなっていうバランスプレートをつけて前後バランス取って まあ、忍者レフつけてやってるっていう感じで、はい、どっちもインターバル撮影をやっています。そこの車が、ちょっと滑らかに表現したかったんで、早送り後でできるんで、なるべくここではまあ細かく撮ろうっていう感じと、あと、あそこの火がボーボー出てるんですけど、1秒に1回ボーって出てる感じなんですよね。だからその感覚でいけるかなみたいな感じで、え、で、こ、上が広角で、下がちょっと、 えー、と中気味で撮ってますこういう横に走る車ってちょっと苦手なんですよね。縦に走ってきてほしいっていうか。横に走るやつはちょっと短めのシャッタースピードにしなきゃいけないから、こういう状態になるんですよね。これ今、えっ、ー、と、シャッターが 0.4 秒の撮 影, か撮影間隔1秒です。<笑>あ、終わった。 あこれでもこうかまあしょうがないかなもうこれはねちょっとわかりづらいですがこちらが空が暗いから星が映るぞって今アドバイス受けましたこっちで比較名合成すると楽しいんじゃないかっていう話ですねじゃあこの動画の仕上がりはこんな感じですどうぞ お疲れ様でした撮影終了しましたここ西側の展望台からあの富士山が見えるみたいなんですよで夕焼けにこう夕焼けの空に沈む富士山っていうのが撮れるみたいなんですけど今見たらね西側の窓がね結構汚かったんだだから逆光で撮影するとあの窓の汚れってね結構目立つんですよだからもしかしかたら夕焼けの時は 反対側で海に、海側のビーナスベルト狙った方がいいかもしれないですね。で、今時のカメラはあの露出平滑化がついてれば絞り優先でもそこそこ夜景までのホーリーグレールは撮れるんで、まあ星までは行けなくても夜景までは行けるやつが結構あるから、絞り優先でガンガン行っちゃっていいのかなっていう感じはしますね。あと、まあ、あのー、 えー、ちょっと自分が行った時間はですね。あんまり動きのあるものっていうのはちょっと少なかったんですけど、まあ、車の動きとかね。あのー、駐車場駐車場でこうくるくる回る車とか、あと船とかがね。もっとたくさん撮れば結構面白いのが撮れるのかなっていう感じです。こんな感じの撮影をまあ、楽しもうということになります。まあ、ここでね、学んだことを別の展望台にも活かしてもらえればなと思いますんで。ではい、引き続きよろしくお願いします。じゃあ、あ撮影会に参加の方は？ また来週お会いしましょう。で、えー、この動画を見てる方はまた次の動画でお会いしましょう。それでは、えー、さよならバイバイしたっけねどうもどうもー。ほ